土地・平和冬の時代の激しい弾圧の中でも社会主義者は死に絶えませんでした大杉栄と荒畑幹村は相次ぐ発金に耐えながら雑誌の刊行を再開しますその中で大杉は次第に三次カリズムへの傾倒を示し荒畑は酒井俊彦に接近しました1915年酒井俊彦と高畑元行は社会主義の小さな旗揚げを歌って雑誌「新社会」を発刊 当時、マルクス主義を最もよく知っていた2人はこの市場でマルクス主義の解説各国の運動の紹介知事評論に努め荒畑や山川仁志在米の片山戦在仏の石川三四郎も寄港しました第一次世界大戦が始まると帝国主義戦争反対の論人を強く張りましたその第一次世界大戦は日本の状況を大きく変えました 対戦機が対戦前から進行していた工業化に拍車をかけ日本資本主義は空前の繁栄を迎えますいわゆる成金が現れたのもこの時期です産業の中心は軽工業から中華学工業に移り資本の集中化が進み財閥系銀行の支配力が増しましたそうした中で日本は姉妹の資本を外国に輸出する国にまで成長したのです同時にこの工業化の要請は当然あまたの賃労働者を生み出しました 1913年には145万人であった労働者は1918年には248万人に増え阪神・京浜などの工業地帯では重工業労働者が根を下ろし始めます1912年に鈴木文治が結成した友愛会では当初15人だった会員数が1917年には2万7000人にまで増えていますしかし好景気とは言っても凄まじい物価上昇に対して賃金はほとんど上がりません 労働者の生活状況はみるみる悪化し、不満が高ままっていきます。これがもたらしたのが自然発生的なストライキです1917年に入ると一気に葬儀件数が増加し特に金属労働者の労働構成が続きます死刑法による弾圧と大逆事件以来の労働運動の低迷は労働者自身の手で打ち破られたのですそのような中で世界史的大事件が起きます 1917年3月戦争に疲弊したペトログラードの主婦たちのデモが大ゼネスト革命に発展帝政ロシアは崩壊します2月革命ですこの法は日本の社会主義者たちを奮い立たせました彼らは公然活動を再開しますまず初めに4月の総選挙に酒井利彦が東京から立候補しましたしかし相次ぐ弁師中止と演説会解散で一度もろくに演説ができず得票は25票にとどまりました 5月7日、東京の社会主義者30人が山崎けさやの家に集まり、命令の集いを開きました。この席上、山川原の呼びかけで、ロシア革命に賛同する決議文を採択。片山、石川を通じて、ロシア社会民主党、ペトログラード・ソビエトと各国の党に送られました。この決議文は、後々重要な役割を果たすことになります。ロシアでは、その後いろいろあって、11月7日にボリシェビキが武装蜂起、権力がソビエトに移りました。 10月革命ですこの社会主義革命は日本により大きな衝撃を与えました鉄道労働者で後に劇作家となる平沢啓七は友愛会の機関紙に次のような文章を寄せています私は今まで口癖のように子供らにこう言って聞かせていた お前らは、俺のような貧乏食行の家に生まれたのが、取り返しのつかぬ不運だと諦めてくれ。お前たちは、一生俺のような貧乏で無学なものとして暮らさねばならぬ。天下を取ることも、金持ちになることもできる気遣いは、毛頭ない。ところが、人来霹靂のごとく、ロシアに大革命が起こって、瞬く間に、天下は、労働者の手に帰してしまった。私は踊り上がった。そして、家に駆け込むで、子供らを抱きしめてこう叫んだ。多い小僧でも、心配するなお前たちでも、天下は取れるのだ。 総理大臣にもなれるのだ堺と高畑はレーニン宛に激励とボルシェビキ支持の手紙を書きましたしかし日本では革命の内実ボルシェビキやレーニンの思想については当時ほとんど理解されていませんでした新聞には「ボルシェビキ氏権力掌握か?」という見出しが踊り大山以降は「過激派の政治はデモクラシーの変態といい」と言い堺でも「レーニンは無政府主義者?」という程度の理解だったのです そそもそも平民の論文は10月になってやっと日本に入ってきたのですそのような中で山川は10月革命の性質を理論的に掘り下げその意味の解明と普及に努めました彼は平民階級の社会革命つまりプロレタリア革命として10月革命の性質を理解したのでしたロシア革命の進展とほぼ同時に高揚した労働運動は次第に組織化と理論を求め社会主義運動に接触していきます そしてその渦中で増大する大衆の不満は暴動として爆発することになります。それは1918年7月23日富山の主婦たちの行動から始まりました。当時米価はうなぎ登りに上がって庶民には米が買えない状況が続いていました。折からの工業の発展で米の需給のバランスが傾いた上に大粗干渉戦争のためにシベリアに出兵することを見越して商人たちは米の売り惜しみを行っていたのです。 他方、米の輸送に関わる人々は困惑していました自分たちは日夜米を担いでいるのに地上には米がないこれは県外に移送するから米がなくなるのに違いない主婦たちは集団で米屋に押しかけ米の輸送の停止と連売を哀願しましたこの動きは近隣の町にも広がりますが米屋側はなしのつぶてしびれを切らした主婦たちは米の輸送船を襲って米を略奪 群衆もこの動きに合流して米をよこせ飯を食わせろと叫んで街頭を練り歩きましたこの騒ぎが瞬く間に全国に和休して各地で同様な暴動が起き始めました数千から数万人単位の暴動が起き警察では鎮圧しきれず軍隊が出動しますこれに呼応して各地の観光でも同時多発的に暴動が発生 10月まで続いた各地の暴動は、最終的に、寺内内閣の画解、大資本による米の恋愛、労働条件の若干の改善により収束したのでした。この米騒動は、完全に自然発生的で、無組織的な暴動でした。労働者階級のというより、都市化層民の運動として、特権階級への憎悪が爆発する形で発生したのです。しかしながら、民衆の生きるための戦いと、知識人の戦いが結合した初めての瞬間でもありました。 反対性側も体制側も知識階層は日本の労働者体重の中にも大きな力があることを認識しますそしてこのことは日本を遠く離れた2人の男を突き動かすことになったのです